どうも皆さんこんにちは、けんです。今回紹介するのはドローンやカメラジンバルで有名な DJI の認定ストア、DJI 認定ストア福岡博多店を紹介したいと思います。この動画は九州山口県にお住まいの方に向いていると思います。DJI 認定ストア福岡博多店は2019年の11月に博多区のコモンドにオープンしました。コモンドは中洲の北側にあって、中洲川端駅から約500メートル、徒歩8分で行くことができます。九州で唯一の DJI 認定ストアということで、 ドローンンからカメラジンバルままで様々な製品を取り扱っていますこれから認定ススーの様子や実際にドローンに触れるメリットそしてなんとドローンのトレーニングセンターの様子も紹介したいと思いますってことで今から DJI 認定スタは福岡博多店を紹介していくんですけどもまずはこのスターの特徴や実店舗のメリットをさらっと紹介したいと思います一つ僕が使っているマービックシリーズや小さなミニ2そしてマービック2エンタープライズなどの産業用ドローンまで多くの DJI 製品の実機が置かれており 実際に手に取って比較したりすることができます。2つ、ドローンだけでなくジンバルの取り扱いもあります。自分が持っているスマホを取り付けて、ジンバルってどんな感じなのと試し取りすることができますし、今お使いの一眼レフやミラーレスカメラを持ってきて、DJI 製のジンバルに装着してみて、取り付けが可能なのかどうかなど、使用感や使い方を学ぶことができます。3つ、一般向けのドローンやジンバル、アクションカメラだけではなく、産業用カメラや農業用ドローンなど、 DJI 製製のの産業用製品の取りり扱いもあります今後測量でドローンを使いたい屋根の点検でドローンを使いたい農薬散布でドローンを使いたいとドローンを使ったビジネスにも対応できる製品と知識を持った店員さんがいらっしゃいます4つ福岡市東区に DJI 認定ストア福岡博多店のドローンのトレーニングセンターがありますこちらは室内でドローンを飛ばすことができます不定期開催ですがドローンの初心者講習などを受けることができます また SUSC ・無人航空機操縦士2級や3級などのドローンの免許を取得することができます5つ d j i 認定ストアつまりドローン屋さんなのでドローンの正しい飛ばし方や法律についてとても詳しいです購入前にどのように飛ばすのか飛ばしてはいけない場所はどこかなど詳しい話を聞いて購入することができますということで早速 d j i 認定ストア福岡博多店に入ってみましょう DJI 認定ストアには DJI 製品のドローンをはじめ、o Osmo p o ポケットやスマホのジンバルなど、様々な製品の実機が置かれており、実際に電源を入れて動きや性能を試すことができます。例えば、Mavic Air 2と Mini 2と Mavic 2 Pro で迷っている場合、その3つが実際に同じ場所にあるので、手にとって比較できるのは認定ストアだからこそできることだと思います。驚いたのがジンバルに関してです。スマホ用のジンバルや一眼レフ用のジンバルに、 自分のカメラを取り付けて試し撮りすることができますもしかしたらスマホ用のジンバルは軽いし取り扱いが簡単なので試し撮りできるところがあるかもしれませんが一眼レフ用のジンバルに自分のカメラを設置して実体験できるのはとてもありがたいことだと思います僕もジンバルはスマホ用一眼用と思っていますがジンバルは扱いが難しい製品なので実際に使用してみないとわからないことだらけですし歩き方次第でヌルヌルさが変わってくるので そういったことを試するのは DJI 認定ストア、福岡博多店の強みだと思います。店内にはドローンを試しに飛ばせるようなブースがあるので、どのように飛ばすのか、ドローンの映像とはどんなものなのかを体験することができます。実は僕、ドローン歴は5年なんですけれども、操縦に関して知らないことがたくさんあって、スマホの画面をタッチせずにコントローラーだけで離陸させる方法などを教えてもらいました。店員さんは DJI 製品に関してはプロなので、ドローンでこういった撮影をしたい。 こういったことをしたいと相談すればどの製品が向いているのかアドバイスしてくれますしカメラのジンバルに関しても設定方法などを教えてもらうことができるので DJI 製品で気になっているものがあればまずは認定ストアに行ってみていろいろ聞いてみて触ってみるといいと思いますこの後福岡市東区のドローントレーニングセンターへやってきましたかなり広い室内なので 健康の影響を受受けけるるここととななくドローン講習などを受けることができます不定期開催ですがドローン操縦士育成セミナー半日コースや1日コースなどドローンを購入したけど飛ばし方がわからないという方に向けた初心者のコースがありますこの初心者コースは DJI のスマホのアプリのダウンロードの仕方からドローンの電源のつけ方まで本当に初心者中の初心者向けのコースなのでドローンを触ったことがない方も安心してドローンの飛ばし方を学ぶことができます また最近話題のドローン免許を取得することができますドローン免許講習は4日間にわたって行われる本格的なドローン講習です皆さんはドローンを選ぶとき何を基準にしますか僕は旅の YouTuber なのでバイク旅中にドローンを飛ばすことが多いのですがバイク旅中でもモバイルバッテリーで充電することができる DJI Spark というドローンを3年近く使用していましたしかし Spark は小さなドローンなので約15分程度しか飛ばすことができず 何度も充電する必要がありましたそんな僕は最近ドローンをマービックエア2に買い替えましたなぜマービックエア2を選んだのかというと1つのバッテリーで最大34分も飛ばすことができるからです1つのバッテリーでスパークの倍以上飛ばすことができるので あまり充電ができない長期のバイク旅中でも十分活躍できると判断したからですこのようにドローンの使い方によって自分に向いているドローンがあると思うのでそういったことを相談しながらドローンを選ぶことができるのでぜひ皆さんも足を運んでみてくださいということでここで僕のおすすめの DJI ドローンを3つさらっと紹介したいと思います1つ目は DJI ミニ2ですこのドローンの重さは 200g 以下なので航空法上の規制が一部免除となります しかしながら 4K30fps で撮影できるなど、小さいながらも本格的なドローンです。最大飛行時間は18分です。実は僕も Mavic Air 2とこのミニ2を持っていて、状況によって使い分けています。次は DJI Mavic Air 2です。現行型で一番コスパのいいモデルだと思っています。自分を追いかけてくれるトラッキング機能などがあり、映画さながらのような映像を撮ることができます。4K の 60fps で撮影できるなど、本格的なドローンになります。 また最大飛行時間が34分とレジャー向けドローンの現行型では一番長く飛ばせるのも魅力的です僕が今メインで使用しているドローンもこのマービックエア2です最後が d j a マービック2プロです1インチセンサーを搭載しているので超高画質で撮影することができますスウェーデン製のハッセルブラッドレンズを搭載しており文字通りプロ仕様のモデルとなっています 4K30fps まで撮影でき最大31分の飛行が可能です ということでここで僕が最近行ったおすすめのドローン撮影スポットを紹介したいと思います1つ目は熊本県天草市の亀島です僕がキャンプ道具を撮影しているキャンプ場でなんとここ無人島なんです無人島なんですけれども干潮時になると道ができて渡ることができますちなみに天草市観光協会のページの亀島の写真は僕が DJI スパークで撮影したものが使われています2つ目は福岡県糸島市です 海津を走っているといくつものドローンスポットがあるのでおすすめな場所です DJI 認定スターからも近いのでぜひ行ってみてください3つ目は熊本県の阿蘇山ですどこでどう飛ばしてもいつも入るのでめちゃくちゃおすすめなスポットです今紹介した3つのスポットは2020年2月現在ドローンを飛ばすことができますが一部で飛行禁止になっているエリアなどもあるので事前に施設や土地の管理者に問い合わせてから飛ばすようにしてください とこでいかがだったでしょうか DJI 認定ストア福岡博多店の紹介でした九州で唯一の DJI 認定ストアということで DJI の製品の取り扱いは九州で一番なので九州や山口にお住まいの方でドローンやジンバルを購入を検討している方は是非一度足を運んでみてください DJI 認定ストア福岡博多店のホームページやドローンの講習に関する詳細は概要欄の方に貼っているので気になった方は是非チェックしてみてくださいということで今回の動画はこれで終わりますではまた